農研機構からやってまいりました、えー、横井と申します、えー。よろしくお願いいたします。えー、と私はですね、えー、とバイオマファティクスで農業に貢献するという、まあ、テーマで、えー、と発表させていただきますで、えーと。まずはですね、プロフィールなんですけども。えー、とすいません。 で、えっ、ー、と、ちょっと見づらいと思うんですけども、えっ、ー、と、愛知県の、えー、出身でして、えー、地元の大学、えー、大学院まで行きまして、まあ、博士を取りました。で、えっ、ー、と、最初は実は、 えー、と今はあのーのえー、と農水省の管轄の研究所でですね、えー、とカイコミツバチ、えー、とか害虫とか農業に関係するあ昆虫をサンプルにしてバイオインフェマティクスやってるんですけども、えー、と実は名古屋の時はですねバイオインフェマティクスの場の字も全然なくて普通のいわゆる実験系の研究者でした。あでえーと こんな解雇の本なんか、解雇のその実験談っていう、えー、と高校生向けの方の、えー、と実験等の、あのー、本なんですけども、こちらの中にも、えー、とバイオインファティクスのところがございまして、えー、っと。 えー、とこういうところにですね中にバイオメィックスちょっとあの見づらいと思うんですけども、まあ、こういった本の中でもバイオディティックスの解析のことが、えー、と載ってるんですけども私も著者でですね解雇のバイオフィティックスのところの、えー、を書かせていただいていただいてます。ということで、あのー、実は最初から あのインフォマティックスをバリバリやってた研究者ではなくてあの最初は実験をやっててそれで、えー、と実験やっていく中でバイオフンティックスってすごいよすごいなんか使えると実験 の, あの研究の幅がは広がるということでまあ そ, のそれから、えー、と覚えてで一番最初はその、えー、バイオンティクスを、えー、と勉強する最初の最初の 講習会っていうのがありましてその時にあの一番最初にしゃべられた坊野先生とか、まあ、隣にいらっしゃる小野先生が、まあ、講師の講習会に出させていただいて、えー、時を得てなぜかお二人、えー、と並ん で, です、ね、しゃべらせていただくと非常に光栄なんですけども、まあ、そういった流れで今仕事をしています。 ということで、まああのさ、この今言ったことを、まあえー、と図で表すとこんな感じで、まあ、さもともとは、えー、と研究、えー、試験管振ったり、ピペットやってたんですけども、あのバイオコンピューターの方に移、まあ、ったということで、えー、と私の方はですね、えーとまあ、前のお三方結構、 えー、と大きな視点でしゃべられてたと思うので、えー、と私の方は先ほど申しましたように農水省の管轄の研究所におりますので、えー、とバイオマティックスがどうその農業研究に役に立つかというそのスキームなどをご紹介一例ほんの一例なんですけども紹介させていただいて、まあ、あのこんなふう に, 役に世の中に役に立ってるんだっていう立つような研究してるんだってことを、まあ、あの知っていただい て, いただいて、まあ、やってみようかなって思っていただき モチベーションになればなというふうに思いまして、えー、と紹介させていただきますで、えー、と今回はですね、えー、といろんな数ある私虫やってるっていう中で、まあ、害虫をの成果を発表させていただきたいんですけども、えーとがまあ、害虫の中でもウンカっていう、えー、害虫があるんですけども、えー、とこれあのお米の稲の害虫でございまして、えー、とこれすごく小さいなんか小前みたいなあの 害虫なんですけども、これ非常に厄介で、えっで、と、ちっちゃいので、こう風に乗ってですね上に行ってまたその風に乗って海に渡って日本にやってくるっていう、結構あのー、厄介な、厄介というか、まあ、そういったそのすごい広がっていく害虫、広がってる害虫ね、もともと発生源はベトナムなんですけども、えっと、これ結構や、えっと、大害虫 で, でして、まあ、病気とかも媒介するんですけども。 であのじゃあ農業で、まあ、害虫出るためにどうするかっては、もちろんあの農薬使って、まあ、防除する、防除するっていうのがあるんですけども、えここで問題なのがですね、あのや 農薬使い続けると、実は効かない、効かなくなっちゃうっていうのは、えっと、少しそのこういうことをご存知の方は、えっと、知ってらっしゃるとは思うんですが、効かなくなっちゃうんですね。効かなくなるとどうなるかっていうと、当然効かない、効かないで増え続けるので、農場で被害が出ると。でこれはあの写真なんですけども、まああの えー、と左側のようにですね こ, うこの小さなポツポツあるのが運河で一個一個の運河でしてでこれがたくさんこう発生してしまうと右側にあるようにあのこのようにでですすねねんてか UFO のサークルなんか UFO が降り立ったんじゃないかぐらいな感じでこう倒伏してしまうとでこれが要は坪単位で枯れてしまうので えー、と壺がれと言ってるんですけど、まあ、こういった感じでですね農、えー、作物に大きな被害が及ぼしてしまうということで、まあ、何とかならんのかということで、えー、と研究を進めてまいりました。で、まあ、今もやっております。で、じゃあその農薬が効かなくなるためにどうすれば、どういう対応をするか、農薬が効かなくなったらもうこれで終わりかって、そういうわけではなくて、えー、と実はですね、えー、とこういった農薬の併用をしております。の農薬の併用 併用するっていう、そのぐるぐるサイクルを回しながら。 異なった薬剤を使用、交互に使用していくっていう、えー、対策をします。とは言ってもですね、えっ、ー、と、現場の農家さん的にはですね、そんな二つも買う余裕ないし、いろいろめんどくさいということで、最初からこれをやってくださいっていうことではなくてですね、えっ、ー、と、実はその都道府県 の, の試験場のレベルの中で、えっ、ー、と、今、例えば、これは例なんですけども、広島県のおところでは、この薬剤はちょっと効きづらくなっているので、 えー、と例えば、えーとえー、左側にあるようにちょっと効きづらくなっているから今使っている A のほかに B もやりましょうというような形でですね提案をさせていただくと。で逆に言うともう A がすごいもう A が効かない害虫、えー、がいっぱいいるのでもう A はやめてですね、えー、と C と B でえっ、ー、と 使っていきましょうというような形でですね、えー、と結果を出すと。で、その根拠は、えー、とその農場に、に、えー、田んぼとかに、えー、とどれぐらい の, その効かない個体がいるかっていうことを、まああのー、調べて、えー、と結果を出すというのが、まあ、重要になると。ということでですね、えー、と薬剤が効かなくなる。 聞く聞かない、どれぐらい、えーと、そういう虫がいるかっていう、モニタリングって言われてるんですけども、これが非常に重要になるということです。で、えー、っと。 モニタリングどういうふうにやってるかっていうとすごく一番一般的なものっていうのは生物検定と言われているもので、まあ、これあの難しいちょっといろいろ詳細書いて難しいんですけども簡単に言う と,、えー、と農場に行って虫拾ってきて繁殖させてでそこに、まあ、実際虫をかけてですね、えー、と死ぬか生きるか死ぬかっていうのを、まああのー、調べてその中で例えば えー、と100匹調べたら、えー、とある濃度だ と,、えー、と50匹死んでますよ、えー、と60匹死んでますよ、全然聞いてると10匹しか死んでませんよってことであ、もう聞かない虫の答えが多いなっていうのをまあ判別するというのが極めてそのクラシックな、えー、従来的な方法だったんですけども、あのこれだとかなりそのやはりその結果が出るまでに結構時間がかかる、要は取ってきて増やさなきゃいけない。 それからそのやっぱり人の手 の, あの介入が多いのでやっぱりやる人によってちょっとばらつきがあるっていうことでちょっとこれに代わるあの手段を、えー、開発、えー、しろというようなのがちょっと国 の, あのプロジェクトでありまして、ね、そこであの下の方のですね遺伝子診断法というのが今回 の, その成果なんですけども。を えー、っと開発したということで、えー、っとこれはちょっと後で紹介するんですけどもこの方法は何かっていいますと無症、えー、も取ってきてで、まあ、あのこの PCR っていってある遺伝子あの遺伝子のある一部分をすごく増やして、まあ、可視化する目に見える方法にするっていう、まあ、あのちょっと有名なあの 実験研究 の, そ の,、えー、の技術なんですけども、まあ、それをするために、えっ、ー、と、その PCR をするための薬液に入れてですね、ただ本当潰して、で、こういったその、えー、と PCR する装置に入れて、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、電気エイドをすると、まあ、こういったパターンで見えるということで、まあ、要は簡単に潰して、入れて、装置の中に入れて、えっ、ー、と、電気エイドをするとパターンが違うの で, で、このパターンの違いで、まあ、あの、要は、えっ、ー、と、 抵抗性か抵抗性ないかっていうのをこの虫は抵抗性ですこの虫は薬剤が効きますっていうことで、まあ、最終的に効きづらくなってますよまだ効いてますよっていうモニタリング判定ができるっていうの方法をまあ開発しましたとで我々はその、えー、とこの遺伝子の診断法の開発の開発にまあ取り組んだということでございますそこで、えー、と実は薬剤が効くか効かないか が効く虫、効かない虫の、まあ、同じ文化なんですけどもその原因っていうのは実は遺伝子の中に、まあ、変異が入ったりとかいろいろあるんですけどもそれで、えー、と生物の遺伝子って何万何十万はないんですけど何万とか2万3万4万ってあるんですけどそれ全部いちいち、えー、と実験で調べたらもう途方もなくなるってことでそれで、えー、とその今技術が発達してそ の, その遺伝子のそのまあ えー、と強さとかその、えー、と変異が入ってるか入ってないかっていうのを一気に全部調べる方法をあ の, あのことができるようになってそれがすごく大量に、えー、と情報が出てくるのでその情報を処理する処理するとかそのデータ解析するっていうのがバイオインフォマティクス<笑>ということで、えー、とこれはもうすみませんすごく分かりあのこれは生の生っていうかそのデータなんですけどもこの点一個一個がですね、えー、と各遺伝子で、えーと 効く虫と効かない虫、えー、と薬剤が効く虫対効かない虫で効、えー、かない虫でたくさん遺伝子が作用しているものをまあ全部調べて紫になっているものはえっ、ー、と 農薬が効かない、えー、カあ虫でウカですね、今回はウンカのところ、ウンカをの遺伝子を全部調べたということで、まあ、このようにです、ね、一瞬で一目瞭然 で, です、ね、まあ、一瞬ってことはないんですけども、すごく短い時間で一目瞭然で、ねまあ、見れるということでで、これを可能にしているのがそのバイオインフマティクスということで、まさにですね、バイオインフマティクスだからできた、あなせる技だと。 ということで我々この、えー、と紫の遺伝子さらにまあ こ, の こ, のこれで終わりじゃなくて、まあ、さらに絞り込んだんですけどもでこれでさらに絞り込んだ上でさらに解析するとまあちょっとここら辺は難しいんですけどもここだけ見ていただければわかるんですけどもどうやら、えー、とここのですね GCG、えー、って書いてあるここの部分がですねどうもこの四角の中でこの3つの部分が抜けてるっていうのが、えー、と原因である と, でぬ、えー、と抵抗性の部分抵抗性薬剤が効かない虫にはここがないものがある遺伝子がここは抜けてるものが作用してるっていうことが分かりましたのでつまり このえー、と運火、このさっき薬剤が 効, か効くか効かないかっていうのは、この抜けがあるかどうかっていうところで、まあ、判断できるという結論に至りまして、でこれをもとにですねその抜けが、抜けがあるかないかっていうこと。 を判断するために PCR でその抜けがあるかないかっていうのを判断できるような形のキットを作りまして、えー、と遺伝子にな方で使うとそうすることによってですね、えー、と実はこれ一番 こ, ここに、えー、と電気エイドの図があるんですけども、えー、と緑側のここは、えー、と薬剤が効く個体で電気エイドした、あのー、結果 で, で、えー、と赤があるところが薬剤効かない、えー、と昆虫の個体で をしたら分かる、えー、ご覧いただきますようにバウンドのパターンでですねこれしかも PCR 簡単にできますのでこのバウンドパターンで、えー、とこの答えは効くこの答えは効かないっていうことが簡単に判別できるようになったとういうようなあの方法を、まあ、我々確立しましたはいでえっ、ー、とそれをですねじゃあどうするかっていう と,、えー、とこれはあの我々の農研機構のホームページに、えー、載ってるんですけどもあの このバンドパターンで、えー、と採取した、えー、ときに何パーセントの、えー、と遺伝子が、えー、何パーセントの虫が、えー、と抵抗性要は薬剤が効かない。えー 個体があるかっていうのをまあ判定して、じゃあそれに対して、もうこの薬剤やめましょう、えーと、この薬剤使うの少なくしましょう、まだ使い続けていいですよっていう、その要は対策、ガイドラインっていうのをまあ作成してまあ公開したということで、まあ、このガイドラインをもとにです、ね、都道府県の試験場の方にご活用いただいて、モニタリング結果を出すと。でそのモニタリング 結果を出すことにモニタリング結果を出すことによって、えー、っと迅速に提示できるこ と, ことによってです、ね、農家さんも効かなくなる前に、まあ、あの農薬の えー、と使うストラテジー、えーえーと、対策っていうのを変えることによって農家、何が農家さんがいいかっていうと、これ効かなくなった場合って、農薬のお金がまたコストがかかるものですから、それよりも、使った、買ったものが長く使えれば、あの当然コストも安いですし、農家さんも嬉しいと。で、また そ, れ そ, ういうそのことによって被害もなくなるので、農家さんが作ってる、まあ、例えば、運賀の場合は稲なんですけども、生産、作物量も上がると。 ということで、まあ、こういった形でですね、ちょっと掛け足で分かりづらかったかもしれないんですけども、こういった形でバイオインフォマティクスというのは、あの農業、作物の生産量に貢献できるというようなポテンシャルも秘めている と, ということで、えーと、ぜひこんな形 で, です、ね、あの一例を紹介して、まあ、面白そうだなとか、やってみたいなっていう思う方はですね。あの ぜひですね、大学、例えば広島大学に来てですね、えー、とバイオレマティックスを習ってですね、ぜひ、あの、我々のですね、農研機構の方でですね、活躍していただける方が出てくればいいかなと思いまして、えっ、ー、と、私の発表を終わらしさせていただきたいと思います。ありがとうございました。